パイです、この。はい。いさこいです。2名の方、副将がありますので、2名、どうぞ、敬意にお越しください。 表彰賞、厚労賞、おさこ居、配列と二団体は、森屋さん祭り開催において党候補より常に率先し祭りの発展に、課題なるご尽力を困りましたうう本日開催で来るのも団体、団体の活躍あってのこと<笑>執行委員会代表した岸尾に感謝の意を。 送るとともに団体のますますのお前へと活躍を心から願います令和元年8月18日お大ます席一委員会の復興委員長渡辺ありがとうございますありがとうございますそれでは苦笑となります バ ゴ, バゴお疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。報道賞でした。それでは、え坂ファでレ担当、私、ご委員長はここで講談ください。続いて、関東賞に参りたいと思います。関東賞は遊撃隊長の佐藤志摩が発表、そして表彰いたします。 毎日お疲れ様でしたそれでは私の方から関東省発表させていただきます関東省は新庁組1番隊2番隊3番隊の皆さんです ということで3名代表の方3名身長組1番隊、2番隊、3番隊3名どうぞ「少<笑>状、感動症身長組」 番隊、新潮組2番隊新潮組3番隊どの非団体は第15回大安まつりにおいてひたきにまっすぐなまなざしでイノシシのごとく踊る一生懸命な姿と熱意に心打たれましたチームとして一つになりまつりをいにやかにしてくれたことに感謝の意を表します1チームに決められなかったので 送ります令和元年8月18日おいやり実行委員会実行委員長和田力遊撃隊隊長佐藤志麻おめでとうございますそれから副賞ございます。 こちらは開けてからのお楽しみです。おめでとうございます。そして今日はもう頭で飲んでください、えー。おめでとうございました。えー、お, めおめでとうございます。新調組一番対二番対三、一 番, 番, 番組に二番組三番組に感動さを受ただきました。 安達の年。